皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月20日。皆さん、勇者姫様のレベル上げは進んでいますでしょうか私の勇者姫様は、カンスト目前まで来ました。運命の瞬間を、ぜひ皆様にも見ていただきたいと思います。早速ワープしましたが、道中を無視したわけではありません。むしろ私の道中は、ここから始まるのです。 何を言っているかよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、これこそが私が見つけた必勝法なのです。マップ画面を見ていただければお分かりかと思いますが、コールから逆走しながら敵を倒していく方が効率的に宝箱の回収ができそうな配置になってますよね。そうです。真相の迷宮は、コールから逆走した方が効率的という配置が相当多いのです。そんなのありえないと思われた方は、騙されたと思って、ぜひ一度試してみてください。 さて、いよいよ運命の瞬間が近づいてまいりました私の計算ではこの戦闘が終わればついに勇者姫様がレベル120になってしまいますはるか先に思えたレベル120への道のりでしたが終わってみれば短かった気さえしてきます勇者姫様ついにレベル120ガンストです おめでとうございますというわけで早速勇者姫様のスキル振り分け考察です行動感覚短縮の正義と力アップの闘志と勇者覚醒の超越は絶対に40ポイントまで振りたいですよねヒットポイントアップの忍耐をどこまで振るかですが心情的にヒットポイントプラス100までは振りたいですよね回戦時聖なる祈りが必要かどうかですがそこまでの4ポイントを勇気に振ったところで回戦時 20% テンションまでですよね その次の開戦時 100% ピオラまで取れるなら話は別ですが現状はそこまで触れないので素直に開戦時聖なる祈りを取っておくのがいいと思いますボス戦で聖なる祈りが役に立つ場面がたくさんあると思います万が一の事故は必ず起こりますそんなわけでレベル120になった勇者姫様がいかに強いかそれは自分自身の目で確かめてください 個人的な感想としては、ここまで強いなら、レベル30の迷宮を周回してもいいんじゃないかと思えるほどです。アストルティアの主流はレベル25を周回するというものらしいですが、レベル25よりレベル30の方が期待値プラスの予感がします。検証はしてませんが、そんな気配がギュンギュンします。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、